展望台のお掃除の方まさか朝早く来たらこんな掃除に巻き込まれるなんて思わなかった な, な確かに掃除もしなきちゃか一日こんななっちゃうんだ。 えっ、ー、と地図によるとこの小道を奥に進んでいくとそう遊泊広場にたどり着くらしいんだよね朝早いから現地の人はまだ起きてないみたい 歩いてくるのは観光客とそれから掃除の人だけかなやっぱりアンダルシア地方は夜が遅くまで起きてるから朝は寝坊って感じだよねまあ逆にそれが朝静かな時間を作り出してくれてるっていうのかな それにしても昼はむちゃくちゃ暑いのに朝は心地いいなそうか日本と違って湿度がないからその辺が違うんだろうねうわーこっちにも行きたいな朝日が昇ってきた。 届いてる物語の中に迷い込んだみたいな感じがするすごい色だな ししかしこのグラナダの町ところどころにアラブの建築の名残が残ってるなガイドブックによるとこの建築様式はムデハル様式っていうらしいキリスト教徒の中に存在したイスラムの勢力が作った町なんだってさ だからバスをんんじゃん人間は利便さを追求し生活がどんどん豊かになっていったが不便さの中にある美しさに僕は気づき始める法律や効率だけでは語り尽くせない 美しさがそこには生きていた自然界に残された材料をそのまま使い一緒に調和するというそれがこの街グラナダだった石畳を進むにつれて自分の足が。 心地よく喜びをを感じていることを気づいていた白い街の奥へ進むごとに新しい物語の1ページが開くのだった何気ない街角なのにそこにはいつもドラマがあり行ってみたいという欲望が僕の気持ちをかきたてていた この石造りの町がとても僕を興奮させていたただここにあるおしっこの匂いがコーヒーを飲みたいという気持ちにさせみんながおしっこをしているんだなと本当に思って やははり行き着くところヌここエボ広場アルハンブラ宮殿を中心に栄えたこの町はそう人々の憩いの場として繁栄したこのヌエボ広場を発達の発信地としたんだ エッチな外人はおめえだった話だよね向こうからしたらさどっちかっていうと向こうはただのセクシーな外人であってこっちがエッチな外人でアジア人の、ね、スケベな顔してあ見てます食べるな何うしでしょうしやってそうだねどこカフェテリ ア, カ フ, テリア行こうカフェテリアに あそこ旅慣れてくると朝はコーヒーがないとやっていけなくなってきたなぁじゃあもう今日ここに来 ま, ます来ますあクロワッサンとかもあるわえクロワッサンとかある、うん、フルークワッサンしようじゃあいいじゃんいいじゃんよし 行きましょうあ帰ってよどうでしよう。 ムーズに入るかね<笑><笑><笑>快適な朝はいつも一杯のコーヒーから始まるコーヒーを飲むだけでその土地の風土人々の息遣いが分かるような気がしていた<笑>そしてここアンダルシアは観光客の一大メッカとしても有名なため 店員も英語が話せるしなんだか居心地のいい場所になっていたそれにしても店員さんの動きがキビキビしてかっこいいなイタリアに行った時もそうだったけどまあこういう人をバリスタっていうんだろうね本当にキリムリしていて俺もこの店で働きたいなって思うよね昔大学生の頃にウェイターとかも経験したことがあるんだけどなんだか 充実感が今の仕事よりあるような気がしていてそう、どうせウエイターとして働くならこんなところで働いてみてえぜいや多分こう観光地だからここは早めに準備しようないいなあ自分の店って感じで哲学がありそうだよ働きて。 俺もウエイターとして働て働き<笑>そんな別にあれなだけ、ね、あそこにちょっと見えるのは竹かなああ生かした親父たちがいっぱい働いたら<笑><笑>生かした親父たちに景気づけられ今日も冒険にできてるぞっていう気持ちに。 なり始めていた、うん